今日も、ね、元気に声を出して、えー、声を出していく、うん、ストレッチです愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントこれね普通に8カウントどうせ数えるんだったらねこの言葉を使っていくとだいぶいい効果が出ますよということで私が開発いたしましたありがとうストレッチ今日も元気にいってみようお<笑>ではですね今日もスルッと始めていきたいと思いますいいです さあ、良い言葉を使うってねすごい重要なんですよご自分の脳みそさんがね良い言葉を聞いております聞いておりました脳みそさんがそっち側の方向に行きます良い方向に行く悪い言葉を使うと悪い方向に行く悪い方向に行きたくないでしょ行きたくないでしょいい方向に行きたいよね皆さんこの未来未来をねいい方向に変えていくためには良い言葉を使ってくださいということでいいですのびしそたっぷりありがとう愛してる大好きありがとう の言葉を連発ししていいきましょうですすかいい で, すかいいですはいいありがとうございますではですね い, い, いつもやりますがビフォーアフターはねしっかりチェックして継続につなげますビフォーアフターが分かると継続モチベーションが上がって継続できますそして笑顔で行いましょう笑顔にすると呼吸ができます呼吸が重要呼吸をするとボディが緩みますからねはいでは昨日ねあね説明ね1ポイント いつも説明を1箇所加えさせていただいております、えー、と昨日はですね 外, 外ふくらはぎまでいきましたので今日はその後今度外ふくらはぎ終わったらお膝をまたやってる方の足ですねやります外ふくらはぎ今右の外ふくらはぎ終わったら右足をもう一度立ててふ く, らはぎのふくらはぎの裏側を押すのいきたいと思いますはいではおはようございます さあコメントね入れてっていただいて、あのー、ストレッチ中は別にコメント入れなくていいですよ休憩1回入りますのでそしたらまたコメントね入れていただければと思いますでは1、えー、つ、えー、ふくらはぎさんのご説明をさせていただきますふくらはぎさんのです、ね、裏側でございます裏側裏側全体をほぐすんですが両方の親指さんをギュッギュッてやりながら 下から、ふくらはぎ全体まで8カウントでぎゅうぎゅうほぐします、親指をがっつり入れてください、はい、この親指を入れるのがふくらはぎ裏側のストレッチ、その後ですねお膝さんの上ですね、上をグーを押し付けてグリグリほぐすのがあります、これ、膝下、ゴリゴリ膝下っていうのはですね膝の下にちょっと骨さんがございますよ、ゴリゴリした骨、両側。 ここね骨さんくっついてます、この骨さんのところにグーをがっつり当てて、ゴリゴリほぐす、ここね、筋肉さんがこうくっついてる付け根でございます、これをですねほぐしたいの、膝下ゴリゴリと膝上ゴリゴリ、膝のちょっと上もまたグーでほぐす、でその後お皿周りゴリゴリ、お膝のお皿さんのね動きがいい方がいいわけです、緩んでた方が。 で中指さんのとんがったところで、ね、あ違う人差し指さんのとんがったところをぐっと押し付けてお皿さんの周りをほぐすこれが膝周り、えー、ゴリゴリはいこれも入れていきますじゃあ今日は今日の説明はねここまでですはいおはようございますはい花さんおはようございますでは始めてまいりましょうおーいいでーす ははいでは前屈チェックです足をお伸ばしていただいて両方の手を前にしますはいではつま先の方うをぐーっと落としていただくと足が、ね、あ手がですねどこまで行くかをチェックしておいてください教師さんはもう背中の位置ちょっと高いですね日々違いますのでねその違いにも気づいていきましょうビサにビサに気づく力ビサ力アップしましょうはいではいいです はい、背中の位置、つま先の位置、はい、膝裏の位置、膝裏の隙間に、ね、こうトンネルができていると思いますけれども、このトンネルさんがストレッチやった後はこは下がってきて手が入らないみたいな感じにもなってきます。あと、ももの丸さ加減、これも超丸いですね、私、丸いです。まあ、大体丸いんですけど、それが緩んでくると、だらんうお餅がね、だらんと垂れるような感じで、緩んできます。その辺も ともも裏お尻からかかとまでのもも裏の、うん、接地面床との接地面こんな感じっていうのも覚えておいてくださいそれがねちゃんとあ落ちてきて接地面が広がる感じになってきますはい、では早速いきましょう左足の上に右足さんを乗っけて指先を横に開いて縦に動かす指 先, 指先足指グイグイからいきます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 愛してる大好きでは指と手で握手ですぐさっと刺します足の甲の上を持って足先つま先ねじりせーの愛してる大好き上半身も使ってねはい愛してる大好き笑顔でねはい、土踏まずの下側を持ってねじります足先ねじりせーの愛してる大好きボディごと使ってよ愛してる大好き笑顔でね ははいではくるぶし足す、足首のくるぶしさんを持って足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナニス、はい、では、つま先、足先回します、せーの、愛してる大好き、ありがとう、笑顔でね、わもワ愛してる大好き、反対回しサニー、愛してる大好き、ありがとう、はい。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 はい、体重のっけてキュウリの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、これ、自重ですよ、重さをかける、愛してる、大好き、ナイス、はい、では、けっかいさん、膝のちょっと内側、体重かけて、せーの、愛してる、大好き、ありが、体重かけます、力、ボディ乗っけます、ありがと、うはい、内ももさん、愛してる、大好き、ありがと。う この辺、昨日ね、説明しました。ありがとう。はい、では、膝さんをひっくり返して、右足のふくらはぎ外側、せーの、愛してる、大好き、もうちょっと体重をしっかりかけていきます、愛してる、大好き、ナイス。はい、では、お膝を立てて、今日やったとこのふくらはぎ裏側、せーの、愛してる、大好き、親指でどうぞ。 愛してる大好きボディも使ってはい、膝下ゴリゴリ出ましたせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りゴリゴリ親えー、尖ったところ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイズはい、ではお膝さんを伸ばしてももの上です手でも肘でもいいですせーの 愛してる大好きありがとう。上半身も大きく使いますよ。はい、ありが、ナイス。膝つま先を内お膝とつま先を内側にして、もも外さん同じように、せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、そのもも横さんに反対側のくるぶしを乗っけて、くるぶしでしごきます。せーの。愛してる、大好き、ありがと 第2、第ンワンエっと愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、じゃおひざさんを立てます、もも裏側をゆさゆさ、もも裏ゆさゆさ、4本の指がっつりさして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、もも内側さん、ゆすって、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、 もも外側さんせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナーイス」「膝裏さんせの愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」「膝下ブラブラせの愛してる大好きありがとう」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 骨盤を後ろと前へと大きく動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうワンモイ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして骨盤をねじります腰肘、肩背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイス。はい、片足終了、いいです。のポーズ。<笑>これもセットで入っておりますよ。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>バッチリです。はい、では右足さん伸ばしてチェックしましょう。両足伸ばして。おー、なんか右の 足, 足の方がちょっと沈んだ感じ、ね、ご気分あると思います。はい、では右手さん、つば先ですそう。背中の位置、だいぶ下りましたよ、シスター。手の指の位置もかかとの方に来ました。 はい、左手さんとの違いを見て左だと背中まだこんな感じ右手だとこんな感じ随分違いますはいということでいかがでしょうかちょっとご自分のボディの変化あったらねコメント欄書いてくださいあと随分とりますはいちょっと休憩あっという間ですよ片足はいうんはい左右さんをね出ただいておりますおいしゅうございますボディの変化があったらね えー、チェックしてみてください<笑>チェックし て, みてあるかどうかねチェックしてみてくださいご自分でね違いが分かるとねあこんなに違うんだったらまたやろうっていう気になりますよだから継続重要重要でございますあと良い言葉も使っていってやりますはいでは次のコーナー次のコーナーです左足さんに行きますけれどもさあ何かボディの変化があったらコメントを入れてみてくださいさあよろしいでしょうか はい、あっという間に伸りました<笑>ありがとうございます良かったですねこれだけほんとほんと片足5分で全然大きいなわけですよ5分もかかってないから<笑>はい、では逆が早速いきましょう、はい、左足の膝の位置も全然高いっていうのもチェックして、うん、ももがねほんと広がるんですよこれねやったほうはいでは左足さんのチェックで右足さんはこんな感じ。 ははいでは左足さん右足の上に左足を乗っけます横に開いて縦に振り、えー、動かす指先、えー、指先グイグイからいきましょう足指グイグイ<笑>せーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き手足を握手、はいさっとはい、足の甲を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがボ5人使って愛してる大好きありがと口、はい、まず下側を持ってねじりますせーの愛してる大好きありが上半身も大きく使うと。 上半身もほぐれますナイスはいくるぶしを持って足を振りますせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞ上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいおひざを立てて大きく肘で回しますせーの愛してる大好きボディガトありがとうはい愛してる大好き反対回しはい愛してる大好き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 ア、は、イ、い、シェル大好きナイス、チャレンジコーナー、背筋を伸ばして、両手両足振り、ボディを倒す、両足上げる、両手をアップ、ツーイート、セイド。ア、は、イ、い、シェ大好き、ありがとうセイドに、アイシェ大好き、ありがとう、ママハありがとう。とうはい、アイシェ大好き、ありがとう、チョキのポーズ。あ、だいぶ出産を復活。はい、では、ついでに、いいです、ポーズ。よいしょ、よいしょ、いいでーす。 はい、ありがとうございます。できましたでしょうか。足の位置は上がっております。はい、ありがとうございます。さあ、腹筋使ってますね。はい、今左足置きまして、ふくらはぎさんを上からかけますか。体重かけてほぐします。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。 笑顔で、膝上ごいゴリ、ぐいぐい愛してるあ、結界さん、結界さんどうぞ、ありがとう体重乗っけて、愛してる、大好き内ももさんどうぞ、愛してる、大好き、ありがとう体重乗きます、愛してる、大好き、ありがとうはい、お膝さんをひっくり返します左足のふくらはぎ外側、せーの愛してる、大好き、ありがとう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 ナイももを伸ばして、もも上ぐいぐい。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。つま、えー、先、おひざ、内側。もも横ぐいぐい。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ここ、守らセット。はい。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。 ははい、では右足さんのくるぶしを左のももを横に置いてくるぶししごき、せーの。愛してる大好き、盛大に、愛してる大好き、ワンモアエンター愛してる大好き、笑顔でね、はい、愛してる大好き、ナイス。はい、ではその膝立てて、もも裏ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、もも内ゆさゆさ、愛してる大好き、ありがとう。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 このお膝さんは後ろマーメイドつり左腰、手を当てて、すると落としたところ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。もも横食い食い、愛してる、大好き、ナイス。ももいどい、ごめん愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、体重かけて、ナイス。相、は、手、い、は骨盤転がし、右手さんのお膝をの横に右手、左手さん、お尻っぺた、ペタ。 せーの後ろから愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうわもあせっと愛してる大好きありがとう愛してる大好きいいですよはい背筋を伸ばして右手さんを腰の横右骨盤左手骨盤さん持って回します背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわもえいと 愛してる、大好き、あありがとう。笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、では最後、骨盤、両足骨盤、黒がし。マットを畳む方は畳んでください。座骨さんを守りますよ。お尻の下の骨、座骨さん。足は肩幅ぐらいに開いて背筋を伸ばして、骨盤も後ろと前ときく。後ろから行きましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き盛大に笑顔でね愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスクイックです背筋を伸ばして骨盤だけ動かしますな愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンマインド愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではここでいいで、ね、すポーズ終了でございますはい背筋を伸ばして足を上げて両方の手を丸 はい、そしてボディをですね、ちょっと倒さればもっと倒す。ああ、いいです。 どうぞあっという間に両師終了ああすいません立ってください、うん、だんだんあったかくなってきてからねずいあの動きやすくなってると思います私この「ありがとうストレッチ」習慣をね続けてまいりたいと思いますの習慣ありがとうストレッチを習慣づけて続けていくともう夏から夏に向けてねすっきりしてくると思います <笑>はい、ではシスターの、<笑>ぜひ続けてみてください。はい、シスターの、うん、もう来週に迫りました。ふーいいですね。ア<笑>ナーさんも、ね、腹筋使うからね、これもいいと思いますよ。<笑>はい、ではシスターの、ひろみの日の地、イデスビデオ上映会ね、来週なんですよ。土曜日、26日土曜日、2時と6時。 スタジオエヴァ新宿新大久保、スタジオエヴァ新山手線新大久保駅から徒歩4分でございます、やっております、シスターのですねパントマイムを習得していた、2年間、ね、習得して、その終了公演としてやった公演が、ひロみの日の字という公演でございます、こちらの映像を見ながら、シスターがトーク入れます、そして、えー、その時の偉大な先生でありました、並木隆先生のコメントも少し入っております。 飲み会の模様もちょっと入っております。<笑>ということで楽しみにしていてください。QR コードこちらた、はい、さあということで今日も素敵なウエンズデーが始まっておりますの引き続き素晴らしい一日をお過ごしください。ということでいいですねすっきりしましたね、花さんね。はい、あの明日木曜日、金曜日までは、えー、とまた9時にできますありりがとうストレッチ9時にやっております。 あと来週の予定は金曜あたりにいたしますのでまた見てください。はいということで本当に愛してる大好きありがとうの言葉を普及いたしましょう。もう世の中が平和にありますこれをみんな口癖に す, 口癖にすればねシスター世界を救っております<笑>つまり<笑>はいではということで世界を救いたいと思います<笑>はい皆様元気でお過ごしくださいハバナイスウェンズでーチャオババイバーイ切ります